こんにち は, にちは清和学園短期大学与沢恋部和恵です本日披露させていただく曲はエミカですこの曲は和恵が作詞作曲をした曲で今回初披露の曲です和恵再開にあたりご支援と応援をしてくださった皆様に感謝の気持ちを込めて、そして 時が経ってもこの日が良い思い出となるよう、一生懸命演舞いたします。よろしくお願いします。 ちなみに。 何<音楽> 聖和学園短期大学よさこい部和系の皆さんでした。以上に